水野さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします皆様、ま、こんにちは私はパートナーアライアンス営業本部で国内外のテクノロジーパートナー様を担当してます水野です早速ですが今回クルーチューブにご参加いただくクルーは株式会社 G-NEXT 代表取締役の横地裕介社長です Gnext さんは顧客起点の情報収集、活用手法を仕組み化したステークホルダー d x ディスカバリー r を提供していらっしゃいますが、このディスカバリーズは弊社が提供しているマーケットプレイス、アップファンドリーに CRM とケースマネジメントのカテゴリーでは日本企業として初めてご登録いただいたアプリケーションになります。 本日はこのディスカバリーズと Genesis Cloud CX の連携についてご検討いただいた背景ですとか、実際にご利用いただいているお客様のお話など、ざっくばらんにお伺いしていきたいと思います。ここからは弊社代表のポール・リッチーと共に進めてまいります。それでは横地さん、ポールさん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 えー、皆さん、こんにちは、えー。ジェネシスのポールです、えー。今日はよろしくお願いします。横、え、地、ー、さん、クルーチューブ、ようこそ、えー。待っておりました。ご参加ありがとうございます。えー、今、水野の方から話あ り, ありました通り、えー、御社は え、約一年半前ですかね。我々のアップファウンドリーの、いわゆるマーケットプレイスにディスカバリーズを搭載していただいて、まあ、おかげさまでですね。あの、今、我々のジェネシスクラウド CX と、御社のこのディスカバリーズの商談、商談が少しずつ増えてきておりますので、本当に、あの、ありがたく思っております。あの、私は、あの、ヨグさん の, の話を聞いてて、2001年、 に、えー、創業して、えー、創業のきっかけとしては、まあお客さんのお声を価値にしていくというところがあると思うあのと聞いておりまして、それを、えー、その声をどう経営で活かしていくかというところが、まあ大きなポイントにしてるかと思うんですけど、この声をこう取り上げて、その経営にこう向けてやっていくというきっかけ、このあたり、あの少し会社のご紹介も兼ねてお聞かせていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。 はいあ、ありがとうございます。えっと、もともと、まあ、実は、創業して20年以上と非常に長い会社でございまして、もともと私ですね、あの、学生時代からインターネットゲーム会社で勤めていまして、はい、まあ、プランナーですとか、まあ、えー、そういった業務をやってました。 まあそういったいわゆるゲームの、まあ、えー、仕様を作ったり、設計をしたりですとか、そういったことをメインに仕事でしとしてやっていたんですけれども、まあ、そこでですね、あの、ゲームのそういった仕事に関わっているうちですね、一つすごく大きな気づきがありまして、あの、私、そこまでゲームが好きじゃないな<笑>、ということが、はい、非常に気づきとしてありました。で、えー、やっぱり、あの、ゲームの仕事ってすごく、あの、大変で、夜遅くまで働いて、で、すごく深夜まで働いた後に、本当にゲームが好きな人っては、その後にさらに、 仕事の疲れをためにゲームをやるみたいな、まあ、そういう人たちが非常に多い中で、まあ、どちらかというと、あの、私はそこまで、あの、そのゲームというもの自体というよりは、あの、いわゆる仕組みだとかに興味があるなということに気がついたんですね。で、具体的に言うと、私がまあゲームで担当していた内容が、いわゆる今、当時はそういった言葉はなかったんですけれども、UI、UX と呼ばれるような画面周りの設計をメインにやってたんですね。 で、まあそういった中で、あの、一方で、あの、たまたまですね、会社の中の業務システムを触る機会がありまして、当時まだ20年以上前なので、いわゆる業務システムって非常にですね、灰色の四角が並んでいて、すごく使いにくいものっていうのが、まあ一般的だったという中で、ゲームというのはこれだけ UI、UX を、まあ一生懸命あの考えてやっているのに、一方であの、いわゆる業務のシステムというのはなぜこんなにやらないんだろうかというときに、そのときに非常に強く疑問に思いまして、 そこからですね、あの、そういったいわゆる業務システムを、いわゆる X をあの強いものを作っていけばより、ま あ, あの、もっと使っていただけるですとか、あの、もっと、えー、広められるんじゃないかというふうに考えまして、まあ、g n e x という会社をあの設立したということになります。はい。で、そういった中で、えー、まあ、設立して、私自身がエンジニアでもあったので、いろいろなプロダクトですとか、まあ、いわゆる受け負いみたいな形で作らせていただいてました。例えば、企業をですね、 大学病院のレセプトのコンピュータシステムですとか、あとは選挙の名簿管理システムですとか、あと、大手の会社さんの向けの販売管理の分析システムですとか、まあ、元々私がですね、データベースがまあ触ることが強かったというのもありまして、まあ、そういった様々な私にもエンジニアとして開発をしていたんですけれども、まあ、そういった中でですね、たまたまですね、まあ、2003年に大手の事務機器メーカー向けのお客様対応窓口、お客様相談室向けのシステム開発、 を行わせていただく機会がございまして、まあ、そこでですね、えー、そこをきっかけにですね、非常にそのお客様対応窓口向けのシステムというのが非常に面白いなと感じまして、そこからですね、CRM を開発したというのがまあ経緯になります。ですね、創業間もなくはいろいろやっていたんですけれども、まあ、2003年にまあコールセンターの仕事を、を、まあ、お客様そのの仕事をやらせていただく中で、まあ、改めてですね、ここに注力していこうと。 いう形であのやってきたというのが Gnext という会社の経営創業からの流れになります。ありがとうございます。いや、すごいですね。あのそれは知りませんでした。あのちょうどですね、やはりあの時代に沿った形であの若い こと若い方たちも、やっぱりゲームの時代からね、育ってきているので、ちょうどジェネシスも、やはり CX の、あの、まあ、いい CX を提供する上で、オペレーターさんに対して、こう、ゲーミフィケーションという、こう、まあ、英語があるんですけれど、そこの分野に対しても、あの、EX、エンプロイエクスペリエンス、従業員のエクスペリエンスを高めていくという点もありますので、いや、あの、今、横地さんの話を聞いてて、もう、 20年前からそれに気づきがあったというところで、それが今のディスカバリーですね、生かされているというのは素晴らしいことだなと思いまして、ご説明ありがとうございました。横地さん、ご説明ありがとうございました。私、確か2年ぐらい前に初めて横地さんに弊社にお越しいただいてお会いしたと思うんですけれども、その時にあのお客様相談室の受付の対応のお話とかあの聞かせていただいたんですね。で、なんかとてもあの興味深くて、やはり普通の CRM ですと、 あの、受付ですと、お客様がどういう。 方で、まあ、どういう商品を購入されていてというものを一つ一つ確認していく作業って重要なんですが相談室となると、まあ、必ずしもお客様情報を必要としない問い合わせが入ってくるという中で、まあ、そのお問い合わせのカテゴリーをどういうふうに整理していくかですとかあとはあのその入ってきたお声を各製品の開発部門ですとか営業のフロントの方にお届けするための仕組みを実装されているという点がですねとてもユニークで是非組ませていただきたいな と思ったことをよく覚えています。で、さらにですね、あの、現在はあの DX プラットフォームとしてですね、あの、進化された仕組みを提供されていらっしゃると思うんですけれども、の2つ目のご質問としては私からさせていただきますが、現在、その新しい仕組みの中で、特に注力されていらっしゃるマーケットですとか、あと、どういったお客様にどういった使い方をしていただいているのかというところをお聞かせいただけますでしょうか。 はい、ありがとうございます。まず弊社、今まではですね、いわゆるお客様相談室を中心としたコールセンター向けの CRM を作らせていただいておりました。まあ、いわゆる一般的な CRM とただ違っておりまして、いわゆる一般的な CRM は、いわゆる好きになってもらうですとか、買ってもらうなど、まあ、比較的攻めの要素が、まあ、SFA などにまあ代表されるような攻めの要素が非常に強いというところなんですけど、我々が主に扱っている CRM というのが、 いわゆるコンタクトセンター向けでかつ受注用のシステムとかアウトバウンド要素っていうのももちろんあるんですけれどもどちらかというとですねお客様相談室ですとかカスタマーセンターですとかあるいは修理の受付センターなどどちらかというとですねお客様の不安ですとか不満ですとか、まあ、そういった負の声が多いというのが特徴となっています 実際ですね、負の声というのは一見クレームの対応みたいな非常にマイナスのイメージが多い印象なんですけれども、実際そこを分析したりですとか、まあ、内容を深掘りしてですね、会社にフィードバックするという点においては非常にありがたいパワーだというふうに考えています。まあ、そういったところでまあ当社はですね、ビジネス的な、ビジネス現場にですね、革命的な楽を作るという ミ,、えー、ミッションというふうにしておりますけれども、下場の効率化だけではなくてですね、いわゆるカスタマーボイス、VOC をもっと見える化して、 経営に活かしていただくようにすることで、よりお客様を理解して、今まで以上にクライアントが攻めにも転じていけるようなプラットフォームということを今まで作っておりました。で、そういったところですね、いわゆるお客様相談室向けのですね、CRM を開発する中で、企業ですとかアウトソーサーがお客様から問い合わせがあった際に、まあ、回答するまでにですね、業種を問わず複数の部署とか取引先ですとか、あるいはステークホルダーが非常に多く関わっていることというのが分かりました。 まあ、そういったですね、部門間やシステム間に、そういった中で情報のいわゆる分断がどんどん起こってたんですね。まあ、そういったの、いわゆる情報の分断を今までやっているのはどちらかというと人がですね、そこの分断をですね、不足を補っていたということで、非常にですね、人がまあ頑張っていたと。いろんなシステムの間コピーペーストをしたりですとか、あるいはまあメールのやり取りと電話のやり取りを組み合わせたりですとか、まあ、様々な人が、そういった不足を補っていたと。 いうことが、まあ、非常に日本の IT が遅れてしまっていた一つの原因ではないかなと、非常に痛感しておりました。またですね、そういった、まあ、今までの既存のクライアントからの要望としても、情報の一元化ですとか、情報の伝達ですとか、あるいは共有を広範囲にサポートできる機能が欲しいと。先ほどの VOC 自体も、やはりお客様のせっかくの声なんで、じゃあどう共有していくか、伝達していくか、まあ、広めていくかということを、やはり皆様、非常にですね、強く要望としていただ い, ていたと。 ということを、まあ、非常に受けていましたので、まあ、そういったものをですね、パッケージ化してですね、気軽に使っていきたい、いただきたいというところからですね、クラウドに、まあ、消化したというのが、ここ我々の数年の大きな動きとなります。おかげさまでですね、ジェニシス様との共同で導入させていただいたサントリーホールディングス様をはじめとしてですね、コールセンターの日本トータルテレマーケティング様ですとか、あとは小売業界のオートバックス様ですとか、あとはヤオコー様等ですね、 非常にですね、全社規模でご利用いただくシーンが非常に進んでおります。まあそういった中ですね、今期もジェネシス様との連携での導入も複数件待っております。まあ、そういった中ですね、顧客対応のみならずですね、ステークホルダーにまつわる様々なディスカバリーズの使用の仕組みというものの活用ができることが分かりましたので、今後ですね、取引先の管理の部分ですとか、あるいはデータベースの活用、 あとは BI、分析ですとか、データマーケティングの活用等ですね、業種、業態を問わず、非常にさまざまな企業様にご利用いただけるよう、我々としては進めておりますいや、すごい、あのやはりあの技術を活用することによって、どんどんやはり提供できる、またはその消費者側として受けられる。あの えー、ね、CX が変わってくるという要素が出ていて、あの、本当に話、あの、社長の話を聞いてて思ったのは、我々としても、あの、ジェネシスのビジョンとして、エクスペリエンスサービス、体験をこう提供していく。えー、これはコンタクトセンターだけで留まっていくよりは、あの、実際に AI を活用して、 え、しっかりそのデータを活用していくことが、あの、重要にしていて、すごく似てる部分があり、あるなと、話を聞いてて、まあ、御社は、その、まあ、顧客は誰というよりは、その、顧客の声を生かして、コンタクトセンまあ、横串に、今おっしゃってたように、横口にそれを使っていて、しっかりと、あの、その企業が一丸となって、お客さんに対して、えっと、対応していくというような、あの、仕組みを考えていらっしゃると思うんですけど、あの、それが今までの、 まあ、いわゆる Gnext さんが創業してから20年というところであったとしたら、逆にこの先の5年、10年というところが、あのよく知社証として、どういうふうに日本の CX、またはそのディスカバリージ Gnext さんとして、どういうふうに関わっていくというふうにこう想像されてますでしょうか。そうですね、はいえーとまあ、これからの展望については、ですねやはりまあ今までまあ顧客競争芸とかまあいろんな言葉はあるんですけれども、 より、まあ、お客様にどう、まあ、対応していくかというところをですね、あの、どんどん想像していくということをですね、やっていた企業というのはあると思うんですけど、まあ、お客様の声で世界を変えるというところを、やっぱ改めてミッションに掲げさせていただいていました。ただですね、改めてそういった中で弊社が考えていく中で、まあ、長期来プラットフォームを提供していく中で、お客様の声を利活用するためには、やっぱり、まずビジネスの現場において、 社内外で発生する様々な情報をですね、非常に素早くつなぐ、まとめる、活用するという仕組み自体が、まず、弊社、クライアント様に非常に高く評価されていたというふうに考えています。でそういった中で、弊社今後5年、10年という中でですね、我々のミッションとしてお客様の VOC を活用するというのはもちろんなんですけれども、会社の中、あるいは会社の外に対して、いかにですね、情報をですね、つなげてまとめて利活用していただくという仕組み、プラットフォームを提供していくと、 そうすること で, ですね、情報の一元化がなされて、顧客にですね、より素晴らしい体験というのをご提案できる、お手伝いができるのではないかなというふうに考えております。まあそういった面でですね、今現在、ミッションをビジネス現場に革命的に楽を作るということで、まあビジネス現場がやっぱり楽に楽しくやっていただくことでですね、お客様によりですね、そういったことがお伝えできて、お客様に対してより新しいエクスペリエンスを与えることができるというふうに我々は考えておりまして、まさにそういったプラットフォームを作っていくことということが私のもの、 これから5年10年の、えー、目指していきたい方向性ですというふうに考えています。ありがとうございます。まあ本当にね、あの、やはりお客さんに寄り添って、 内容を聞いて、それに伴った形での、あの、製品開発をされているということはすごく、あの、伝わってきますし、あの、今後時代、今後のその、え、技術の、え、まあ、発展に伴ってですね、あの、我々もお客さんと、まあ、まず、どういうニーズがあるかっていうところ、また、あの、寄り添うという言葉を使うんですけれど、そういうような形での、まあ、あの、関係性をパートナーさん、え、そしてお客さんと作っていくことによって、 えーまあ、本, 本来の日本のおもてなし、えーまあ、文化を実現できるんじゃないかなと思っておりますので、引き続きぜひですね、そういった意味で、あのディスカバリーさんとの、えー、ジェネシスとディスカバリーさんの発展をこうすごく楽しみしております。ありがとうございます。そうですね、ポ、えー、ールさんに私からもちょっとご質問させていただければと思うんですけれども、私もぜひちょっとユーザーを代表して質問させてください。お手をえらくにお願いします。はい<笑> えっと、やはり、あの、我々もずっと20年以上ですね、電話周りのことというのはずっと連携ということをやらせていただいていたんですけれども、やはり、まあ、欧米、まあ、アメリカとかと比べますと、まあ、ナンバーポンタビリティを中心として、まあ、非常に日本の電話環境というのは、まあ、あとは日本の電話の通話の品質に非常に厳しいですとか、あの、いわゆるアメリカと比べてですね、非常に、今あ、特殊な環境が多いかなというふうに、あの、強く感じています。 まあ、そういった中でですね、記者がですね、そういったまあ困難を乗り越えて、日本でシェアを広げられていったということの、まあ、いわゆる強みですといいますか、要因というのをぜひ教えていただければと思います。ありがとうございます。そうですね。まあ、あの、当然、日本というマーケットは非常に期待値が高いあのマーケットであって、えー、品質に対するあの注目がすごくあの高いということを我々も理解していて、もちろんそこが、えー、まあ、 第一に我々も考えている部分であります。あの、クラウドになって、ね、その音声品数が下がるとか、いろいろとね、あの、クラウドの、まあ、当初は皆さんそういうふうに思うところがあったんですけど、そうではないっていうところは、まあ、実際に活用していただいているお客さんを見ていただければ、あの、まあ、安心できるんではないかなと思っております。あの、それ以上に今その番号ポータビリティとか特殊な環境というところは、やはり柔軟性のあるソリューション、 を持つことによってですね、その変化に対して対応できるというところが、あの、ジェネシスクラウドとして大きなあの強みなんじゃないかなと思っております。ご存知のように、あの、毎週のように、あの、新しい機能を出していくことも可能になっておりますので、まあ、そのオンプレミスのソリューションと比較的ですね、あの、何か必要な時には、えー、まあ、随時とまでは、あの、かっこよく言えないですけれど、非常に、あの、 早くお客さんのニーズに対応できるようなソリューションがあるからこそ、えー、皆さんオンプレミスからまずクラウドに移って、そこからですね、あの、御社も含めてだと、あの、御社のこう狙いもあの含めてだと思うんですけれど、さらにあの CX を発展させていくっていうところを目指せるように、えー、ビジネスに集中できるように、あの、運用ではなくて、そういうところがそのジェネシスクラウドの強みとしてあると思っておりますんで、まあ、引き続き我々としては、あの、 その CX を高めていくための新しい機能を出していきたいと思ってますし、えー、その信頼性安定性というところが、まあ本当にもう、 あの、ゼロに近くですね、皆さんの、あの、不安にならないようにしていこうと思っておりますので、え、それを証明するためには、どんどん、あの、新しい、え、お客さんを迎えてですね、このクルーの中に、え、クルーのファミリーに入れてですね、え、それを、ま、伝達していくのが、え、我々の、あの、宿命なんじゃないかなと思っておりますので、はい。そういったところで、え、引き続き我々も、え、まっすぐにこのビジョンを実現していきたいなと思っております。ありがとうございます。 あの、非常にやっぱり柔軟に対応できるということが我々もやはり強みの一つでございまして、まあ、そういった面で、えー、ジェネシス様とのア、まあ、ライアンスというのが改めて非常にあのシナジーがあるものだなと強く感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あの、横地さんともっともっと話したいところですけれど、あの、クルーチューブのいいところは、えー、バイトサイズ、えーね 短時間で、まず、えー、ジェネシス、そしてジェネシスのクルーの周りのパートナーさんを知っていただくということなので、えー、今日ご覧になっていただいている皆さん、あの、ご興味があれば、これからもですね、えー、Gnext さんとどんどんビジネスを、あの、広げていきたいと思っておりますので、広告期待いただければと思います。改めて今日、クルーチューブ、ご覧になっていただきまして、ありがとうございます。えー、ディスクじゃあ、ビデオジョッキのミスミさんにバトンタッチします。はい。 えー、横地さん、ポールさん、水野さん、ありがとうございました。えー、皆さん、いかがでしたでしょうか ?CNEXT さんのディスカバリースと Genesis Cloud CX を組み合わせることによって、差別化した CX をどのように提供できるのか。ご興味のある方は、ぜひ、こちらの QR コードから、弊社のウェブサイトまでお問い合わせいただければと思います。 それでは次回以降もですね、ぜひクルーチューブご期待いただければと思います。それでは皆さんありがとうございました。また次回お会いしましょう。Thank you! See you next time!